はい、どうもー、こんにちは、のにれです。はい。今回はですね、なんと、あた、なんと、えー、私が大好きな、その、ジーの、そのガチャを弾きたいと思います。えっと、今日の基準で、あの、私が大好きだった、その、モフィオレ領の、えー、ビル様の、バースデーカードを弾きたいと思います。題して、 マジカルキーを引くまで、ビル様のカードを連、スーレン、引きも、引くまで、帰りませんイエーイイエーイイエーイはい、ということで、えー、ビル様をバーステイカードを引きたいと思います。えー、その前にですね、あの、提供一覧を行行、行っていい、行きたいと思います。えーと、ご覧の、 ですね、あのー、SR と SR と SSR の, あの3つぐらいにあの割引があるんですけどもその確率が SSR の通りに 100% ぐらいなんですが、あのー、まあ時々にとってはあの10年以上になってる方は引いてる方はあのー。 まあ出る場面もございますので、えぇ、ー、ご了承ください。えー、そしてですね、えぇ、ー、ごンこんな感じになっておりますが、あの、一応、えー、今回は、あの、牛尾魔法が、今回、アズルと一緒に、あの、魔法化できるので、あのめっちゃ楽しみです。えっと、グルビエナテルとマックスアップ、ASP が、あの、 9306ぐらいでアタックが5972ぐらいにあのなっておりますえそして前回のようにあのビル様はあのアタックって戦、えー、うことかできるのでめちゃくちゃ楽しみですえそして、えー、その引聞く前にグリビをご覧いただきましょう1、2、3、ドー 待って待って。めちゃくちゃ美しいんちゃう本当にめちゃくちゃ美しいんですけど、あの、今回にあの、エペル君とルーク先輩と一緒になっておりますよね。めちゃくちゃやば。<笑>やばくねなんか、自分があの、ポムリョの推しなんで、再推しなんですけども、 あの自分の採用しそうなこの採用しのエプリクも言ってめっちゃくちゃ嬉しいです。はい、ということで、えー、弾きたいと思います。えー、私はね、あの、10連の12個、あと、1、一個のやつは4一個で、えっ、ー、と、部署の、えー、な、なんと、えー、7320個で、えー、たくさん始まりました。めっちゃくちゃ頑張り。 頑張ったんですけども。ええー、どうなってんだろうか。ええー、まず、1個のやつで、40以降の分で全部使いましょう。はい、行きましょう。ドン。まず1枚。はい、切れば。もう1回行きましょう。ええー、めちゃくちゃ楽しみだな。あと1枚。 はい。十五。一枚。六千パイ。はい。まあ、基本的にはね、一枚だけですかね、事例でなると。あの。ただあるの覚悟は出るしかないので。はい。はい、ニュ はいユウ様ユウ様今回引きます必ず受けてくださいはい受け足はい1枚またビウ様なんかワクワクしますね自分もはいテイク お2枚誰だいはいシルバーこっやなありがとうはいシルバーありがとうはい次お1枚はいいろいろ はいジ、はい、ジャッ ク, ジャック君ありがとうはい気持ちあろう。 オール ト, ートはいシルバーレアリーグも早く出てきてください。みなさんまたイエス。はいプルクかわいい。 これでいいですなはい。で、はい、ですすかいいスタ早くく次出ててきださんまにお願しる ままだんや な, いた<笑>んやなお二枚。 た、はいたく分発おめでとうありがとうやっぱまずは見た目から舐められねえようにしないとはい、どうもありがとうはい、バタザク部部 アリームレアおっ2枚天気は闇の鏡に導かれしか。言ーーええ黒いの2つ。 結果が分かってることってやる気になんないもっと面白いことしようしないよ<笑>ありがとう 一番道時間まで行くそうほんまに。ええー。夕様頼みますから羽に舞い降り。出たい あと4枚ですね。 一枚です。また一枚かよもう。落ちた。はい。どういうわけで全部使いました。えっと今回は十枚のやつで使ってみましょう。はい。いきます。ドン。早く来てほしいな。今切ってほしい。 お、二枚出るわいざ道びかん<笑>闇の力を秘めし者を<笑>道びか来たはい早くないはい、いずれたえさあ、あんたはどんな風にあたしをお祝いしてくれるの<笑> フィル様美しいさ、はい、すありがわが領長美しいんかもおいさ今年の誕生日をとびきり騒がしくなりそう たまには羽を外すのもいいわ。タッチお行儀、ね、ありがとうございます、ウィル様。はい。次。初めに出たやんえ誰やんさあえまた来たえ ?85 レベルおに来たやんか、マジで。 ありがとうございます。はい、誰はい、シルバー。はい、シルバーありがとう。え、めっつくさ。めっちゃ美しい。はい。 めっちゃ嬉しいやん。ありがとうございます。いやー、私初めて導かんでたんですけど、めっちゃ嬉しいやん。はい。ということで、えー、私、51連ぐらいにビル様2枚ぐらい来ました。はい。まあ、せっかくですから、また引きましょうか。あと、10、何枚残したっけえっと、11枚ぐらいに残したんですけども、 あのまあせっかくですから100連まで行きましょうかはい行きましょうドン誰が来るかしら早く聞いてくださいはい行の形きますののを見せよ。はいステップ え、リドル初やんはい、リドんありがとう実験と料理は似たようなものだって言うけれど全くそんなことはないといや、リドルんの方がそんなことないよ未来一発猟えっ勇気 よそ見してる暇はない僕は立派な魔法師になるんだ偉いね頑張っていきますはいレアレアレアレアレアレアレアレアレアレアレ あ、りがとう。はいはい、次行きます。はい。<笑>はい、一枚。次は？何時の魂の形を見せよ。 誰あっよはいトレー先ンパイはいこういうのは得意な方なんだまあそんなに不安がらず俺に任せてみろ あ, ありがとうございますはいレアレアレア 誰だいサワナはい、おじいさん。めっちゃいるめっちゃエッチやん、マジで。好きだ。肩苦しいのは好きで。いやめっちゃ似合ってますよ。誰<笑>だいエッチ<笑>えー、0度初。今日めっちゃ多くね興味を持ったことは。 とことん調べたくなる。研究熱心なものではい、決まった。<笑>はい、次行きます。はい。お、ニマニマニマニマ。はい、準備は？汝の魂の形を見せよ。 レアレアレアレアやりたい？あれあれよやっと取れるれあれレア。あ、ね 何時、はいはいはいはい、の魂の形を見せよ。 しますレアレアはいシルバーレアはいシールのままレアレアレアレアレアレア 最後ですまた切ってほしいなはい行きますドンいやどうせあの導かんですかねあそうやフリー見ていざ導かん闇の力を秘めし者楽しいはいせやせや 誰だい行くにはい、悔し、うんレアはい。レレアーレアペルはい教えたアルゴンさあ あんんたはどんな風にあたしをお祝いしてくれるのりがとうございますビー様相変わり大月きでございます90ありがとうございますはいェイスレア。はい、はい、というわけでえー、100連分を全部引きましたかこんな感じでございますはいそういうわけで あのー、ゆる様が来てくださったんですけども、私も本当に、あのー、めちゃくちゃ嬉しかったんです。はい。というわけで、えっと、カードをご覧にいただきましょうか。はい。ういうわけで、誰と利用するという利用じゃねえわ。えっと、今回は、 ジャック君とアズルのデュオと、えー、カリムの3、えー、人ともに、うん、できるんですかバディーボナスというそのバトルでやるときにカードのフォ、うん、アップができるそのやつです。どういうわけで、えー、めちゃくち ゃ, あめちゃ美しいなんですけどもデュオ様ってやっぱりさすが我が領長ですかね。 えー、まずこれをいったわけでこれを見てみましょう今日も綺麗。当然ねでも誕生日だから気合を入れたわけじゃいどんな日でも私の日は完璧なホントに美しいなマジではいというわけで、えー、90年ぐらいに90年じゃない、えー、レベルの90までに限界 ままであの上がってましたけど、うん、本当に嬉しかったですかね。はい。というわけで、えー、ビル様を100年まで弾きましたが、皆さんいかがでしょうか、えー、楽しくいただきましたら、または、えー、チャンネル登録や、えー、高評価、よろしくお願いします。では、 または、またの動画でお会いしましょうバイバーイ